はーい、今週です。おはようございます。トーマ放浪記1日目が始まりました。今回私たちが訪れるのは皆さんの知るところばかりです。いや、相手のスピーカーに。あ、オッケー！お金ちょうだいって言われましたが、そのまんま英語喋れるって言わん方がいいね。そう、皆さんの知る？ 世界一小さな国バチカン四国へまず一番最初に立ち寄ります聞くところによるとディズニーランドよりも小さい大きさというらしいですとんでもなく小さいですねそこでジェラートを食べます「トレビの泉」なんか噴水に向かってコインを投げる風習の始まりだそうです人を戦わせてそれを観客を見て楽しんだ時代の時のコロステオの、まあ、格闘場ですよね忘れてはいけない真実の口です真実の口が 嘘つきって可能性ありますよね確かに<笑>子供にお化けが出るぞ鬼が来るぞというような迷信だと私は思います何か今バチカンに向かってるんですけど至る所でなんかタグをつけた人たちがこっちの方向はバチカン閉まってるよあっちの方向だよってもうかれこれ8人ぐらいに言われてるんですけど本当に閉まってるんでしょうかまあ、言ったら答えはわかるよね。そうですね これがまだ釣りのビギナーだったな。こうやって我々は日頃から釣りに対応するトレーニングを欠かせないのです。トレーニングいてってめっちゃ人おるやん。ね、やば、これなんで、なんでみんなこっち閉まってるって言うと。いや、詐欺ですよ。え、詐欺。閉まってるよと言ったら、なんか私たちのこのツアーはこの今の時間だったらできるよとか、そういうことなんじゃないですか。なるほど。その手口もあり得るかもしれません。 私たちは今バチカン四国の中に入ったようですかれこれ2時間近く待ち続けました念願のバチカン四国ですおーすげー綺麗12カ国目バチカン四国ディズニーランドよりも小さな国です綺麗な噴水が見えます私たちのいる場所はサンティエトロ広場という場所です噴水もとても綺麗です 続いて、こちらがサンピエトロ大聖堂です世界最小の国の中にカトリックの聖堂の中では世界最大級の大聖堂になりますで日曜日と水曜日にはミサが行われるらしくて今日は水曜日 なので多分この聖堂の前には椅子がたくさん並べられてある片付ける準備みたいなのがしてますと我々が入るのに2時間近く待ったのもミサの影響があったのかと思います周囲には人物の彫刻たちに囲まれて本当異様な異世界の空気感が漂っております時間係を教えて こ, こ, あ こ, この柵からこっち側がバチカンでこっちがイタリアの えー、イタリアローマのイタリアイタリアのローマじゃあとりあえずジェラート食い行きましょうか行きましょうお値段が入った時はえらい並んだのに今はもうかなりツ ー, ツーでみんな出入りしてます私たちはイタリアンジェラートで有名なジェラテリアオールドブリッジに来ましたここは30種類以上のフレーバーが楽しめて果実たっぷりの濃厚ジェラートがいただけるそうです かなりこじんまりしてますがすでに列ができてます。うわーこじんままりりしてるけどすすげー回転数とりあえずいいただきますあ濃い 味が濃いなんかもうストロベリーの中には果肉がいっぱい入ってます、つぶつぶこれ3つで4ユーロぐらいやった、これ3ユーロです。三ユーロ、安っ、まあ、これは人気になるわ、私たちはまもなくトレビの泉、最も美しく最も巨大な湖。 トレビの泉に到着しましたあー 綺, 麗綺麗綺麗綺麗この彫刻もすごい白とクリーンに輝く湖このトレビの泉はローマで最も美しく最も大きい湖ですみんなお金をポイポイ投げてますこれもともとローマ時代最も美味しい水が飲める湖として栄えたらしいですまあ水ですね冷たい水美味しいです まずはじめにコインを右手に持ちますそして湖を背にしますその後左肩に向けてコインを投げます1枚投げるとまたローマに訪れることができるということです2枚投げると恋人と永遠に付き合えるそうですそして3枚目を投げるとなんと今の恋人や夫妻と別れることができるおまじないがかかるということです昔の時代は 離婚も自由にできない時代だったのでこういう感覚しか方法がなかったようです何かもう泉というよりは一つのテーマパークのアトラクションのようですみんな思い思いにコインを投げてますでもこれまでに見た泉の中では最も美しい泉でしたこのステオが滅びるときローマが滅びそして世界が滅びる そう言われたコロステオに到着いたしました。2011年になんかすごい資産家みたいな人がスポンサーになって今こうしす、ね。あじゃ一人の資産家がこれを直し終り的な？そうです、ね。はあえらいねそれ。でこれ壊れてるのはなんか中世にこの他のそのものを立て。 さっきサンピエトロ大聖堂あっ た, あったね、あった、ね、あれもここの一部を有するよう。わざわざ壊してもったいなくね、それ。もっいいよ、ね、コロッセオの中です。あ、すげえ。お、これがローマ一歴史的な建造物。はい、2000年前に触る。あ、二階に上がってきました。結構展示物が二階を博物館みたいになってますね。 これは過去のグラディエーターたちの英雄たちでしょうかこれ強かったっちゃろうねこの人たちここの建築構造はなんと今の建築技術とあまり変わらない技術で建てられているらしいです昔の人どうやって建てたんでしょうね一番初めの頃は動物と動物を戦わせその後人間と動物を戦わせ最終的には 剣士と剣士同士の戦いをみんな、血みどろの戦いを楽しんで観客は興奮したそうです、まあ、やることがそれしかなかったんでしょう娯楽といえばまあでも見るからにはあ本当遺跡って感じがします戦わせる動物たちの出し入れはすべてからくりで6人か8人ぐらいの人力でくるく る, く る, くる回してステージにこう上がるからくりが仕組みが取られていたそうです。 映画グラディエーターでもその表現が忠実に再現されていますスタジアムの中は基本青天井なので晴れの日に当たることを祈ってます雨の日には雨の日の光景があると思うんですがこの青空に当たりながら 眺めるのがベストだと思いますまあッセオの内側だけじゃなくて外側上に上がってですね外側を見るのもなかなかいい眺めがたくさんありましたよ直径が75メーターもあって一周するだけでも一苦労ですまあ と, とても見応えのある遺跡でしたということで最後の観光名所真実の口に到着しましたまあもう並んでばっかりです長蛇の列が出来上がってます でところでこの真実の口はですね偽りの心を持つ者が手を入れると手がかみちぎられるという都市伝説かかしかも正直者やけんね受付にはがしの人がいるんでチャンスは一度きりですなんか緊張するねいろんな意味で緊張するねまあ、結構長い列でしたけどさばきが早いけど流れは早いよねどんどん進んでいくのは早いああ怖え あのなんか受付の人はこれ君のじゃないってわざわざわざ一回一回なんか聞き寄るいちごやったりメガネやったりミルクやったりとそれじゃあ真実の口入れていきます怖い怖 い, 怖 い, 怖い入れていきまーすーローマ観光は以上になりますえー、一番最初にトレビの泉しかりコロッセオしかり 一番歴史を感じる国の一つでした口の前にですねカウンターの献金があるんですよねこれやっぱ心が清くなるとね献金もちゃんとするけんねありがとう献金を入れるとちょっと長く取れるかもしれないんでぜひ献金してみるといいかもしれません次回はイタリア最後の都市ナポリをお届けしますぜひこのチャンネル面白いなと思ったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますハッシュタグコーシ